えっと、オフィステストの時には一定の反応があったにもかかわらず、えー、初回ご自身でやる時には、えー、うまくいかなかったなんか反応がなかったっていう方が割とというか時々いらっしゃるんですけどもおそ、えー、らくですけども、えー、刺す時に強く入れすぎてるんじゃないかと、えー、例えばですねこういう感じで、えー、針を刺して緊張のあまりというかこうやっぱりどうしても気合いが入るので これはまあソーセージの横に行っちゃいますけどもここまで行ってしまうと逆に海、えー、面体を突き抜けてる可能性もあるのかと思います、えー、実際に陰形の太さ陰形海面体の太さは人それぞれですので、えー、全く反応がないっていうのは普通はありえないことなので、えー、ここからそのまま尿道に尿道側の方に漏れたりしているもしくはすごく浅くしてしまっていて えー、陰形海綿体の白膜と包、えー、皮ですね、皮ですね、陰形の皮の間に漏れている、まあ、この場合は膨らむのでわかるかと思うんですけども、そのどちらかが考えられるかと思います。えー、特にオフィステストで一定の反応があった人が、えー、たとえ膨張だけでもあった人が、えー、全く反応がないっていうのは、通常、陰形海綿体に入っていないっていう可能性が高いと思われています。